取ったこの分子に1が来るような有利数の形にしてしまいますでこうしますと今度はそのこの今ポインターで示している有理数 の, その分母がですね分母に r 分の r というのが現れまして先ほどの仮定で r 分の r はえと1より小さい有理数としていましたから、まあ、その逆数ですね r 分の r1 これは1より大きな有理数ですのでまた えーと、R1 を R2 で割る割り算ができることになります。で、その R1 を R2 で割った時の小を Q2 として、常数 R3 にしますと、えー、このここの分母のですね、R2 分の R1 というのを、えーと、Q2 プラス R2 分の R3 という形に展開することができます。で、えー、とさらに次のステップではこの R2 分の R3 をやはりえーと、分子を1と置いて、分母をその逆数という形で表しまして。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 Q1、Q2、Q3 というあの章が次々に現れますので、まあ、これを並べまして横に並べていきましてで最後にこの残ったですね RK 分の RK プラス1を最後の要素に加えてでそれをこう大括弧でくくったあの形ですねこういったあの数の並びとして、えー、とこの計算結果を表すことにします。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 実際の求め方は今先ほどの計算例でやりましたようにその Ri-1 と Ri に対してその Ri-1 をその R1 で割った乗用付き序算 の, そのショーと乗用を求めるユークリットご乗法によってこの連分数展開が求まるということも分かります。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 この時の小は3それから上位は21ということになります。ですので、えー、連分数定換の最初の係数は小 の, の3とそれから、えー、上位の方はがの次の項に来て、まあ、35分の21という形で表されるんですけれどもこの35分の21を逆数をとって 形で表しますと、こちらにありますように、二十一分の三十五分の一という形で表すことができます。で次のステップでは、この今マークしました。この分母の分ですね。二十一分の三十五を使って計算をしていきます。そうしますと、三十五、二十一で割りますと、小が一で、乗与が十四ですので、二十一分の三十五というのは。